動画を見ていただいてありがとうございます、はい、旅する着物男子の馬ゴシですこの動画が面白かったらコメント高評価チャンネル登録お願いしますで早速もう人力車に乗ってますシャフさんが待ってますので早速この旅を始めていきたいと思います古い街並みを人力車で走りますお願いします よろしくお願いします。はい、し, いします。はいはい、ここ本当車通っちゃいけないんですよね。確か。これね、平日はいいんです。あ、そうなんですか。ただなるだけ入らないようにという。そういうことなんです、ね。まあ、あの業者の方、その方の車は仕方ないんですね。はい、この通り古い町並みメインの通り、民産の町。この通り入りました。あの右斜め上、ちょっと見てください。これがね、秋葉様、秋葉神、秋の神様、碑ぶ生の神様。この神様のおかげもありまして、この戦いは対価に。 空襲に遭ってな い, 空襲にってない戦争に遭っげたことで古い建物のホテル。 ね、あの秋葉神社、はい、秋葉様というのは、はい、静岡県浜松に本座そこの神様一応ねこの高山市内旧の高山市内合併前の高山市内で66箇所、はいえー、そんなにのろに秋葉様のお寺てあるんですね、えー、これ屋根の上登ってますけど立ち返ってね66箇所一応あるんですねこの左手この建物歯医者さんの建物今はね営業してないです、はい、10年前にもよそ移転して営業なんですけど、はいはい、ここねこ の, こ, の, こ, のこれだけでもすごい たでしょこの赤松の向こう、はい、黒い引き違いのとあれ水車をばらしてそれを組んだとびこれだけでもすごい効果なんだへえーはい、じゃあこの隣藤井美術民芸館歯医者さん委員長先生15年の歳月を費やして集めた美術品民芸品のいいものがこの奥に展示した ちょっとね今ね、はい、休館中なんですね休 館, 休館中になってますけどお客さん少ないということで今やってないんですね、はい、見ていただきたいのはこの入り口の門2階に門番見張りできるところがついて個人のお宅でこれだけ立派な門もけてあるところはなかなかないですから、ね、な, いないですねお金持ってんだというのが分かる<笑>確かにただこれお医者さんでお金持ってる というよりもまあ、はい、お土産物屋さんどこかちょっとね一、はい、味のところもねあの下があるんですけどねこ、はい、の右手にねちっちゃい盆栽の木これがね1位の木。 この木を使って昔朝廷尺宮寺三本とい長い棒として献上したところ小に、はい、1位の位が当たそれで1位となったこの木のものを使えば使うほど月が立てば立つほど、はい、よりいい色黒光りするいいものに変化していきますからちっちゃい小物でもお土産に加えていただくといいんですねあなるほど。 れこの左手にね白い蔵が出てくるんですけどこの中に友人隊という祭り屋台この写真のもの1台がこの白い扉の後ろにしまった、はいはい、春の高山祭りの時に初めてここからここに出ましたこの狭い位置で向きを変えるんですこのこれ下ね大きめの円とここちょっとねちっちゃめの円回ったあと傷跡が残っるかなり重いもんですからこういう傷跡が残るんですね、はい 戻し車という車を使うことでこの場で90度くるんと回りますからねできたらその動く姿またねお祭り来ていただきたいなと思います こ, この隣に一般の方のお宅があるんですけどこの建物で大体明治の建物 明治のね17年に建てられた建物なんですけど、はい、ここはちゃんと昔明治に建てた状態を維持しつつ、はい、手直し手直して今も建てる建物なんですね、はい、それで、はい、お兄さん若いですからああいう電気の汚染の剥がし方って知らないでしょ知ってます外資使ってね、はい、電気の線を剥がしてうちの田舎の前の実家がそんな感じだったかもこれ今、はい、火災起きる危険性あるということで使ったらいけない電気の線の剥わし方ね これちゃんとね、生きてるんです、はい、そこにねセンサーありまして夕方暗くなると、ね、街灯の明かりをつけるのに、はい、この電気の線、はい、使ってあるんですね、うん、懐かしいもん懐かしいですね確かに見えましたけどね、はい、ちょっとこれ今ありますけどこの右手の建物神川屋というお土産物です の建物の奥行きが非常に深いといとうちょうどその木の日の終わっているところからあの道路まで、はい、一軒のうちの奥行きですからね、えー、昔の商人の宅って間口3軒奥行き20軒と言われるのがここではっきりと見ていた、はい、ちなみに今入っているこの道路、はい、この城下町ができた当初っていうのはこの道路はなかったここにもうちが一軒あったんですね、はい、これね一応ね、はい、高山雪国です冬ねまあ町を作ったと 南北の通りってのは日差しがね1日平均して当たるんですけど東西の通りってちょうど南面南側の建物の日陰で雪が溶けにくい、はい、それで南北の通りは何本かあったんですけど東西の通りってのはほとんどなかったんです、はい、それで昔のここに内側行きゃあるここを あと右手ローソク屋さんの向こう側に蔵あるんですけどあの蔵ね向こうから見るとね、はい、横っちょが切断して短くなってるというのが分かるんですお時間ありますよね今日は高山を満喫するためにただちょっとね時間ゆっくりめでいきますからねちょっとねこの蔵こっちから見ていただくんですけど これね、向こうに窓があるんでしょ窓の向こうが結構長いでしょう窓からこっちすごい短いでしょうこれでここ一応蔵ここでスタンド切られたというんですね結構パワープレイをしたもんですねこの酒屋さんここ創業元68年西暦で1695年計算すると326、はい、年前から酒屋まで一番古いです、ね、あの向こうの道路からこっち見ると道路ね向こうへ広くなってるんでしょうこっち 狭いでしょこれこの坂井さんのところで立ち退きしてもらえなかったんですから、はい、削るということで、はいはい、こっち側はちょっと広めに採れましたけど、はいはい、右手の建物青い岩戸屋という、はい、これのこっち側の板塀のところからあの道路までが先ほど外資交わしてあったうちのものなんですけど、はいはいはい、ここに蔵がありまして、はいはい、ここ一段下がってるんです ここにあ り, ありますねこの向こうというのは中庭が広くて そ, その前がももも屋でこの道路なかったといいますよねライト当然こっちからの明かりっていうのは入らないここの方暗くなりますから中庭から明かりを取り入れたあの屋根のちっちゃい部屋みたいなと あ, あ, ありますねあれが明かり取りであの下が吹き抜けであそこから明かりを取り入れる一応、を明かり取りとして。 使われていたものなんですね今もねどの建物の上にも一応明かり取りは設けてあるんですそれでもう一つこれ横に窓あるんですけど下が吹き抜けで窓がついてると窓の開け閉めできないもんですから中にはロープ垂らしてあって引っ張ると開けたてできて昔いろりで中が煙たくなる環境としては窓開け閉めもちゃんと行われたというものなんですね。そうだったんですね ここから古い町にね入ってきますけどねこの通りが上三の町山の方から上上に1と書いて上そのこっち上二の町それで上三の町商、はい、人の町として大体400年ぐらい前に出来上がったんですけど、はい、この町で一番古い言われる建物がこの建物とこの向かいの武で屋この2軒が幕末の建物この通りで唯一幕末がこの2軒だけ。 この辺りね明治に8年に大化にあって1回その時に大火免れたのがこのサギ屋さんとこっちの建物なんですね。うんなるほど それでちょっと街の話建物の話入れますと入ってるこの通り上三の街この一本隣上二の街の一部分、はい、この2本が昭和54年2月に国の保存区域として選ばれた、うん、お店あるところ教札あるでしょうそ、うん、こ, こは教な、はいですけど、はい、隣ちゃんと教札があるのほとんどのところちゃんと生活をしながらこういう建物を残して古い建物がある が明治以降中には昭和50年ぐらいに町をに建てたものもあるんです江戸時代の町ア建築の造りですから間口ちっちゃい屋根の高さがこれ高さは低くなったの江戸時代商人って身分一番下それで徳川幕府高山神社の建物より高い建物を建てたらいけないというね高さ制限も受けたことでこういう 2階部分、中2回ぐらいでしょ、はい、長いとね、今ちゃんと生活できる高さも受けてあったらこういうどち、ね、時代かね、一時あるという建物をどんどん使えに時たかかっているんですねこれ分かります、えー、こうして囲ってある四角い何だったっけこれエアコンの室外機。ちゃんと色塗り替えずでこうして囲って<笑>ちなみに崩さない すごいここまで徹底してるんですねこの通りの建物玄関の横いろんな形の格子がありますよねこういう格子う、ね、こういう格子があるのも江戸時代の町や建築の作りでこの格子に玄関に出てることで出格子だとか伝格子また紅柄紅柄格子言われておりますあの京都金沢紅柄って赤いんですけど高山黒いこれ上からね炭のすす塗ったりしたことでこういう色合すすを塗りますと腐れ防止外虫防止燃えにくいと建物より 長長人で派手の生活できないということです、はい、材料をわからなくするからスが塗られてだからこっちの建物下の方ちょっと赤っぽくなってこれススが落ちてきたことで円柄の色が出てきているんですね、はいはい、それで、うん、高山の建物もう一つ、はい、建物自体真っ黒なんですけど、はい、小口の部分白いですよねこれよく行くと小口の部分、はい、白いのつけてあるところがほとんどないんで 貝殻をすりつぶしたものは塗っていこの小口というのは水分の出入りがするもんですから木材の水分が中から外に全部抜け出してそれで木材が割れていくそれを防ぐために貝殻をすり潰したういうものを塗って水分が出ないとしてあるんですね。<笑>サル止め、割れとということで のはい、それでもう建物自体が真っ黒ですからちょっとカッを つ,、ね、つけるために白くなってる、はい、い, いですねそうですねあのいいアクセントになってます私長野行った時とかまあよそ行った時に結構ね和風の建物をゆっくり見るんですけどやっぱりこういう造りというのはこの飛騨ならではかなそ、はい、ここにねお医者さんあるでしょ、はい、ちょっとこれ、はい、看板の書き方、はい、右から左より二度浅い人参加婦人科のお医者さん、はい、数年前ま で, で営業、はいい女子を今はもうやってないんです、はい この通りで唯一営業している建物自体、はい、大変古いということで何度かテレビに出られたい有名なお店、はい、この看板書いたのは森田茂という方でこれだけでも写真撮っていく方は見えるぐらいの看板、はい、昔幕末三州のうちの1人山岡亭州という方、はい 幼少の頃10歳から8年間ぐらいこの高山に住んでいた時にこちらで賞をもらったというお宅でもあるんです鉄宇の書いた書、鉄宇の勉強した勉強机を保管してあるんですご利用いただきた方は大石田さんでもあるんですねただ男性感あんまり関係ない でもその話ちょっと見ましたテッシュがね8年間この高山にいた時にわざわざ江戸から北新東日の先生もここに呼びつけてここで剣術の勉強もしたそれが後に江戸へ行って役に立った 今の若い方って山岡亭主って何してた人ですかって言われる方多いんですねあ私個人的に知ってるのを少し話しますと昔幕末三州と言いまして勝海舟高橋亭主山岡亭主三人舟、うん、幕末に無血海上と言って江戸城を潮一滴ものなさ擦に守ったのがこの三人舟有名なのが勝海舟で皆さん勝海舟が活躍したるのかと思われるんですけど一番活躍したのが山岡亭主 こ、ね、れぐらい私もねできませんけどねまただちょっと調べていただいたいいかなと思います結構平春の書とか目処につきますから、ね、今はどうか知らないですでこの頂上にこっち入ると道幅が狭いここから向こうの景色これでこの今入っている神山の町の中で一番情緒に綺麗な景色となります、はい えまあ今はねちょっと人少ないですからなんですけど、はい、何枚かなりの人でねなかなか情緒のある街並みって見えなかったんですけど一回ね暑い宿として夕飯<笑>にお酒とか飲まれて夕涼みだっただけ夜この街を歩いていたあの店行けも会えてないですから街灯の明かりだけがポツポツポツとありまして本当に情緒のある綺麗な街並み<笑>それをできたら見ていただ ごく静かな町並みっていうのも分かっていただきます、ねはいはいはいはい、昨日は本当は夜歩きたかったんですよここ今の時期、まあ、だいぶ暖かくはなってきましたからいいんですけど、はいはい、ちょっとね肌寒い感じは受けると思いますからね、はいはい、そうですかこうセックの人形すごく立派なセックの人形を飾ってありますこれ格子越にこういうセックの人形というのもなかなか見れない この辺り旧暦で6月の5日が端午の節句ということで6月の5日までいろんなところで節句の人形が見えるんですねここにね大野屋というお味噌屋さん、はい、お味噌の醸造も仲早く味噌汁試飲できるようなお味噌屋さんがありますここで説明入れたいのが皆さん気づかない入り口の扉ドア1 上にはますねあれ天井じゃないですからね大きい扉1枚この開け方が昔としては一般的な今としては大変珍しい扉が邪魔にならない店はより広く使える、はい、開け方となっております 富士今建てますね、すこの建物は木から二十数年かけて引っ張ってきたんですね高山の観光ポスターなどに変われるところとなっておっただだいぶね年々花の色が白くなってきたかな年取ることにだんだんと花の色も ね,、はいまねまあ、ちょっと寂しいところではありますけどこの右手で説明入れたいのがこの招きで、ね、これ、はい、一頭り一本の木を削って招きこれ左手上げて左が首都を招く右だと ですから右左を覚えておくといいです、はい、ちなみに今両手上げてるマネキン考えようによっちゃ欲張りだけど実際にあれ成功を願う両手上げてるマネキンがいるというですねでここに凸凹のトイを見て綺麗な石のものをたくさん置 い, 置いてあるおてで両サイドの透明のガラスまで切るようにちゃんと扉を上に上がってる ね、ここちょっとここからちょっと分かりづらいかもしれないけどね、はいまあ、女性の方は気に入りそうな綺麗な石のもの、うん、私腕にしているこれちっちゃいのやつですけどこちらでね購入しましたけどね、はいはい、こういうお店日本全国いろんな所にありますけどこの高いもの凸凹とバリと物がいいと評判のいいお店ですからちょっとね覗いていただくといいと思います、まあ、でここ両サイドの屋根下もあるよ皆様土玉とか酒場や敷など言われる 本来だと毎年緑の玉に付け替えて新しいお酒できているという愛、はい、高山ではほとんど付け替えておりません「繰りざかですよ」という玉の意味でぶら下げられておりますです、はいはい、から知らない方は多くが蜂の水浴衣が見えるんですこちらちょっと新しいでしょうこちらが ね, ね十数年前に経営者が変わってからまた毎年ちゃんちゃんと付け替えております12月の上旬日のいい時に付け替えを行いますから、はい、そういう時来られると振る舞いげとか弁当あったりするんですね、はいちなみに お酒も好きですか 乳は昨日の夜ましたいと無料牛料理いろいろシーンいっぱい味わっていただけます、はい、お好きはありますから、はい、あそこガチャガチャあるでしょう、はい、上の段のガチャガチャ大人用あれやって外れ出るとワンカップとの引き換え当たり出るとねこの四つ星、はい、これ当たりますか本当にいただくといいです、はい、ちなみに向かい山に来るまで三社、はい、別の酒屋さんですからねこの三社の辛口焼でも関連も美味しくいただけるということで人気高い、はい、こちらは 深い山菊で三山菊というのが売りのお酒でおすすめできるお酒になっておりますが、はい、こちらがねいくらだったかなレジでコインと交換してそのコイントで一応ねそこの機械でシーン楽しめるねあっその機械ガチャガチャで、ね、<笑>ガチャガチャとは別でねそれで2回はね数百円でおちょこ一個買われると冷蔵庫に並んでるお酒、はい、順番にねシーンできますへー 楽しんででいいいただくとすね高山酒どころでこの近辺ですね、はい、今この近辺だけにあるのは6軒なんです、はい、もう1軒あるんですけどちょっとここから離れてるんですけどね、はい、高山市内のこの近辺だけで7つの蔵があるということで、はい、こんだけね今固まって残っているところっていうのも日本探の。 ないですよね。まあ、水が豊富水がきれい。それでお酒も美味し い, <笑>、はい。また、高山のいいところ、冬の冷え込み、缶作りの酒っていうのは非常に美味しいものがありま す,、ね、すね。ここにもお酒が使えていますね。<笑>はい、<笑>はい、近い島で祭りの時がないとおのずに出ないと、ね<笑>はいうか。<笑> お祭りの時じゃないと出てこな、はい。ョンこの右手一般の方のお宅なんですけどこれイチジクできてきてるでしょあもうできてきてねそれからこれ梅ねそれでこれブルーベリーこれ花咲いてますからほんと 今, 今年も実がつきます、うん 普通ここにまた梅梅の実ついてるでしょいい、はい、あとその隣さくらんぼぶどうとこの鉢だけでも結構あるんですけどここ92歳のおばあちゃんが一1人でね0 0ぐらい鉢全部通ろしてますから<笑>はいこれ右曲がると赤い橋高山のこれ的な橋中橋昔この橋入れて3本あった真ん中これで中橋なった昔はね中橋と一番向こう鍛冶橋それからここから向こう見えないんですけど向こうに松形橋この3本あった真ん中これで中橋 で す, ですから柳橋いか橋はだいあとに出来上がった。はい ね、その半ばそれで表面高山陣日本で唯一建物を現存している徳川幕府の陣営大観所となっております<笑>徳川幕府の陣営として建物残っているのは高山陣営だけ陣営は分かりますまあ政治とのやとやったり か, かそうですねこれね<笑>高山を訪れる方でね、はい、陣営のことをよく分からない方がいまして陣営って何するとこなんですかって聞く方結構多いですかしか昔しこの平の行政を行って、はい、いたというところでね今で言う 県庁警察裁判所、はい、それから年貢をしまっておくがなどが、はい、あの中にあるんですか中入るとね結構拷問部屋とか昔の牢屋とかね、はい、そんなのも見れたりします結構楽しいですからねじゃあ早速それでもうこの足でそのまま高山陣陣営行きます行きますならちょっと一瞬陣営まで行きましょうあいいですか、はい、もう一個ね皆さんがね気づきにくいもの陣営のとこで説明入れたいと思いますそれわかります の, 毛が毛い黒いの指す め, か集め箱ちゃんと使ってる郵便物。 ちゃんとと出すすことできますからね明治4年に郵便業が始まった日本最初のコストがああいう黒石でそれ、うん、元に復元して高山、ま、ここと上美の町2か所で使ってる、うん、皆さんなかなか気づかないで、ねはいはい、ここに銅像ありますね鉄目入れた山岡っていうのは若い子の銅像となって一応こちらで終点としますから後ろ持たれていてください、はい 今回の動画いかがだったでしょうかよかったらコメント高評価チャンネル登録お願いしますそして是非極楽屋さんの人力車乗って高山観光をしてみてください最後まで見ていただいてありがとうございました